2台のブルーイーローのロボットの話です。この2台のロボットは6軸アームのものです。u1 というものです。イロ色は2年前キックスターターでできたものですけれど、フランスの会社です。で、非常にペイロードは非常に。あの。 カリも 300g だけですけれど、まあ、再現性は1ミリ単位 で, で。内蔵されているのはラズベリーパイプとパーティーノですで。ソフトウェア、3次元 の, の, 次元のパーツはあの 3D プリンターで印刷されたものですから、それはすべてオープンソースでオンラインに使います。 このーロシャのロボットの、まあ、目的は教育研究法のですね、まあ。フランスは民主主義の国ですから、民主ロボットの民主化といわれているんですけれど、まあ、つまり大手企業しか持てないような時代じゃなくて、誰でもロボットを持てるような時代を想像してるんです。でもう一つ、まあ、ヨーロッパで課題になっている Industry 4.0 IoT を使ってあの、まあ、工業、いろいろなものをやり直しましょう。うまあ、6軸ですから、ベースに1つ、軸2はこちらになって、3はこちら、の5、6です。 ですからほぼ人間と同じような動き、あの手の動き、腕の動きができますで。ツールは、まあ、簡単なものですけれど、これは全部 3D プリンティングのものですけれどあの、とりあえず標準のツールはこういうものがあります。でそののの先ほどのベースの中に あの内蔵されてるラズベリーパイとその上に V の、まあ、ベースのステッピングとサーボモーターのドライバーです。で、プログラミングは、まあ、単純のコマンドと学習モード、うん、グラフィカル、Python、C++、まあ、人工機能も一応あります。 でそれちょっと簡単に説明 し, しますと、まあ、これはパソコンの上で、あのジョイントをあの軸をあのスライドできるようなものですけれど、あとツール の, あの開いたり、まああの、ツールの切り替えとかなんかできるし、で裏にパネルあの、接続できるんですから、いろいろセンサーとかなんかは。 接続できるからそれも操作できる。で、右側に3次元で、リールタイムでロボットの動きを見えることができます。で、学習モードは、あのまあ、人間がアームはこういうふうに動かしながら、ポイントを覚えさせるというプログラミングモードですね。ですから、まあ、この トラフィカルは、例えば、その、学習モードで、ポイントは覚えさせて、さらにちょっと工夫して、こういうふうにプログラムを決めるんですね。あの、まあ、この場合は、まあ、コメントで、こ こ, こにあの移動してください で, で、グリッパー2を締めてください。で、まあ、ここで待ってください。まあ、この場合はゼロ あのだからうん、まあ今まで の, そのニロ社 の, あの経験の流れといいますと去年の6月にキックスタートが終わったあの時で1台注入しましてで今年の4月からあの手前にあるロ ボ, ボットあの 少し背が高いロボットが届きましたで5月から7月テスコトとデモの開発してで実はあのそのロボットはもう交渉しましたあの工場から、まあ、その会社から一番最初にで出来上がった早めに送ってもらったロボットだからあのフランスから長あの長いあの旅で。 苦労したみたいですけれど、それで全部分解してでなんとか自分であのその組み立て方法を覚えてで8月あの回復したんですけれど、10月に2代目、あの手前にあるちょっと背が低いものを注文しました。で、まあ、今日はあのあ、その後に ね, ね。去年あの先月に。 前の方はあのキットとしてもらったんですからそれは組み立てしましたという点であとでちょっと組み立て手順をお見せいたしますあー、まあ、この最初のテストとその組み立ての経験で3つの主に課題がありましたんですけれど1つは組み立てのマニュアルは一切ありません ですから、YouTube でビデオがあります。で、全然音声はなく、あのただ の, あの、これからちょっとビデオで見せますが、歌は何回も流れてるんですかだから翻訳問題はないですよあの。フランス語ではないし、英語ではないし、日本語ではないです。まあ、彼らに 楽, 楽か、まあ、そのビデオは本当に苦労ですね。 オメネジですかねというようなことですね。まあそれは面白い経験でした。で2番目の課題としては 3D プリントで不具合はどうしても出るんですね。あのまあ私のあんまり経験がないんですけれど多分印刷した時に一番下の表面はあのやりにくいんですね。でどうしても こういうところにあの線のようなものが出るんですね。で、例えばこの場合はファンの思いする1代目あったんですから、それを切り取ったらま あ, あの問題なくなったんですね。うん。あ、ポニカがあります。すいません。ありがとうございます。<笑><笑> で、もう一つこういうようなものがねでこの場合は同じベースになってあのコンピューターあるところの、まあ、引き出しみたいなものがあるんですけれどどうしてもちょっと邪魔してたから削る必要があったんですでもう一つの課題はサポート対応ですねあの私は長年あの 海外の製品を日本でサポートしてるんですけれどまあ一番30年前始めた時はインターネットもまだ普及してなくて自分は電子メールは東京に 電, あの電話かけてモーデムでやってたんですからあの時代はかなり変わってきて今の時代は電話の対応もファックスの対応もメールの対応ほとんどないですねですからほとんど この彼らのウェブサイトの合同で問題を出して質問として出してで答えが来るという形ですねで全てオープンですから誰でもあのメンバーじゃなくても読めるん<笑>ですもう一つはオープンソースですから GitHub というウェブサイトに全ての<笑>ソースコードはアップされています、まあ、ステッパーモーターのドライバーとか あのロボットのコンピューターの本体のソフトと、えー、こちらはその3次元 3D パーツのデザインですね私があのいろいろそのデモの、まあ、3つのデモこれで作ってありますがこれはべて YouTube にアップしましたこの URL でご覧になったら あの見るることがでできんす1番目 の, メモあのデモは今日はあの一番多く背が高いロボットがやりますでこの残念ながらここの2番目 の, メあのデモは一番あのメーカーさんの方で反動があったのにちょっと今日はお見せできませんけれど是非 YouTube でご覧になっていただければと思いますあの カードあの、バキューム の, あの空気で吸うようなあのツールがありますがそれをあのいろんなものを持ってあの運ぶというようなツールですねで最後に3番目はその再現性のデモですあのそれは今日は2代目の方でデモ 見せいたしますであとあの2代目の組み立ても YouTube で一応あの2つのビデオアップしてますが1つはその組み立て作業でもう1つは実は最初にパワーアップした時はうまくいかなかったんですからその解決のことですね。 で今後、まあ目、目標としてはいろいろありますが、まあ、1人で今までやってきたのですからあの、本当に全部できるかどうか不安ですけれど、まあ、1つは実用的なものをやりたいです。それはまだちょっといろいろ考えています。で、2番目としてはコラボレーションですから、人間とロボット、あるいはロボットの2台同時に何か。 一つの仕事をするでまあその時に外部センサーをつけたりしてその実際に環境にあるものによって動きが決まるようにしたいですで3番目としてはあのその人工知能 の, あのソフトが中に入ってるんですので ROS というものなんですけれどそれをこれから勉強したいと でまあ、今までは 3D プリントは私は 3D プリンターは持ってないしあの今まではちょっと困った時は日立あの HZS の, あの太田さんに頼んで印刷してもらったんですけれどあの今日はあの白い部品があの太田さんが印刷してくれたんですけれどここのようなものまでたぶん1日丸でかかると思いますけれどまあちょっと。 あの部品を壊しあの修理するとか中で自分で印刷してくださいっていう感じですからちょっとお試ししてみたいと思います5番目はあのツールはカスタムのものはちょっと作ってみたいと思いますで最後に、まあ、せっかくオープンソースですからオープンソースはただソフトを使おうということだけじゃなくてソフトも自分でちょっと あの一部あの作ったものを皆さんとシェアするたですねそれもぜひ や, やらせてもらい た, だきたいと思いますですから1人で本当に今まではカラオケみたいにあの誰ともなくて1人でマイクしてるからあのぜひ協力者これから海外でも国内でもあの一緒に 作りたいと思っています。で、まあそこで実験するアイディアとか調査するアイディアがあればぜひよろしくお願いします。まあ今日はあの本当に NTT データとあ日立造船など の, あの HSS などのとあのまあニロ社もいろいろお世話になりましてありがとうございます。 最後にあのここに一応、あのこのプレゼンテーションは少しあの変わったんですので、ここの url でプレゼンテーションとビデオもすべて見ることができます。で、最後にちょっとビデオをあの。少しお見せした い, と思います。 組み立てで8実際に8時間をタイムラプスで4分。 はい、あはい。もうお名前の理由伺いたいんですけど。あの<笑>酒木町隣の酒木町に住んでいますが、あの実際に酒木町にある山の名前です。はい、私が登ったところ。先ほどあの最後のところにこう、うん、矢印があったそうです。そうですね。はい。はい、ですから最初はカツラをで私は30年前初めて登った酒木町の山ですけれど、<笑>で2番目は のの隣のまあ夜の、はいうん<笑>まあ、あのなるべくあの悪いことをやるときにぶつけたりなんか怒ったりするよりちょっとズラはあんたはもう少し頑張ってね<笑>と言ってるから<笑>あのまあ昔私子どもの頃 車かりのちのある山の名前で敬意を持ってロボットあんまりも<笑>接されてるってことね。<笑>